はい、どうも、メイチャンネルです。本日私はですね、こちらのね、ホテルケニヒスクローネ神戸さん、チェックアウトさせていただきまして、これからで、ね、大阪のインターコンチネンタル大阪さんの方にね、向かっていきたいなというふうに思います。車の方もね、取ってきましたんで、車でね、移動していきたいと思います。行ってまいります。はい、ということでですね、インターコンチネンタル大阪さんの方に到着しまして、これからね、車を止めてですね、上のレセプションの方に向かっていきたいと思います。 ははい、ではね、車止めましたのでレセプションの方にね上がっていきたいなというふうに思いますレセプションね20階の方に上がっていきますお部屋の、ね、準備が整うまで、えー、クラブラウンジまでねちょっとお邪魔させていただこうと思います れはね、28階のプラブラウンジからのお景色でございます結構ねやっぱり抜けてますねまもなくね14時回りますのでアフタヌーンティーをね頂 い, いてからお部屋の方にに、ね、向かって冷えればと思いますはいということでアイスチョコレートいただきましたま濃厚ですはいということでねこんな感じでですねアフタヌーンティーのセットいただきました美味しそうですね いただいていきますすす、はい、こちららがねねセセーボ ー,、ね、セーボボリリでの方かいいいいいたただいていきと思、うん、まあそれ。 はい、瓶の、ね、ラムネをいただきました、本当は、ね、瓶のまま欲しかったんですけど、おしゃれに入れられました。飲むとも完全にそうですね、ラムネというよりはい、これいただいてね、お部屋の準備整ったら、お部屋の方に向かっていきたいと思います。はい、こちらは、ね、ラウンジの、ね、奥にあります会議室ですね、宿泊者様はね、多分2時間ぐらいまで、ね、確か利用できたんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、打ち合わせも行っていただくことができます。 はい。ということでね、お部屋の準備整いました。2616にね、アサいただきましたんで、お部屋の方にね、向かっていきたいと思います。はい。26階の方にね、到着いたしました。本日は2616ということで、こちらのね、右手の奥っぽいですね。結構ね、落ち着いた感じで、いい感じですね。はい。以向かっていきます。はい。本日はね、2616。こちらのね、突き当たりのお部屋となります。うん こっちからのをねくるっとね回っていただくことができるんですねじゃあね入っていきたいと思いますおーいい匂いですねはいこんな感じのお部屋ですということで、まあ、ちょっとねぐるっと回ってねいきたいなと思いますけどおお こんな感じのお部屋、いかがでしょうか。はい。ということ で, ですね、本日はこちらのエ、ね、レベーターホールから出てぐるっと回ったね、こちらの、はい、お部屋となってまして、ジュニアスイートの、ね、お部屋となっておりますで。入っていただいて右手ね、収納スペース、このようにね、もうちょっと荷物入れさせていただきましたけど、クローゼットがありまして、バスタオル、バスローブがあります。はい。荷物ね、屋台とか、このようにね、ございますと。で アイロンだったり常備灯があって、靴べら、シューブラシ、そしてこちらにセキュリティボックス、セーフティーボックスがございます。そしてこちらがね、はい、ルームウェア、管内着ですね。えー、浴衣、青とピンクという感じでございます。で、こちらにですね、はい、ランドリーバッグとかね、はい、靴をね、出す袋があったりします。はい、こんな感じですね。で、こちらは多分ね、コネクティングできる感じなんでしょうね。はい。 当然今日はね、コネクティングはございません。で入っていただいて、はい、こちらね、えー、左手の方にマ、まあ、スター類の、ね、ボタンがあったりします。で、こちらのですね、左手の方が、えー、水回りという感じになってますね。はい。まあ、こんな感じで洗面台は一、ね、箇所ですけど、えー、バイレード。はい。で、コップ類があって、マウスウォッシュがあって、で、こちらの方にね はい、歯ブラシセットだったりとかコットン類がございますという感じですで足元の方はこんな感じで、はい、バスタオルとかですねここなんもないのかなはいで足元にゴミ箱があったりしますドライヤーが見当たらないのかなでこちらがはいお手洗いですねこんな感じのお手洗いという風になっております でドレッサーとかがこのようにありまして、はい、で鏡めっちゃ広いですねでモデ君ねベッドで遊んでおりますどうベッドはいでこちらがですね、えー、バスタブとなってまして、まあ、これもねバイレードのバスタブバイレードのアメニティがあって はい、このようにね、バスソルトもあったりします。うん、はい。で、えー、シャワーと、上の方にはね、はい、レインシャワーもございますという感じですね。はい。でこちら下がね、えー、温度で、右、上の方のね、右に回していただくとレインシャワー、左が、えー、シャワーという感じでしょうか。はい。ちょっと怖いね。左が、おー、どっちだろう。あ 危ないこっちですね。こっちを回すとしたらね。はい。っていう感じでございます。まあ水圧はね、申し分ないのかなという感じですね。はい。ではね、リビングの方にね、向かっていきたいと思います。はい。ということで、リビングの方は、入っていただいて、右手ね、このようにね、書斎がございますよ。で、書斎の奥の方には、こんな感じで、冷蔵庫とかミニバーのね、 コーナーナがございます、はい、冷蔵庫ねこんな感じで、まあ、めっちゃね入ってますねでこちらがえお水だったりアイスペールだったりとかですねワイングラスそして電気ケトルとこちらのねスプレッソマシーンそしてポーションがね2種類ずつの計6個という感じでございます、はい、まあ当然これねこうやって引き出しねできたりしますはい 足元は何かかあるのかなはいこちらにはお酒類ですねはいちょっとね暗いんですけどこんな感じでございますで TWG の紅茶とかねこちらに入ってる感じでしょうかねはいウーロン茶とかございますねはいでその下はまたグラス類、えー、お皿類などが ございます結構ね豊富なのでお食事ね室内でしていただく分にもね非常に使いやすいんじゃないかなというふうに思いますねはいでこちらのねデスク周りですけど、まあ、こんな感じのガラス張りのねデスクとなってますで照明なんかもねこのようにつけていただくことが可能という感じですはい で、リビングエリアね、こんな感じで。まあ、結構ね、広々してますね。平米数的にはね、60平米ないんですよ。59平米だったかな。でもなんか広く感じるね、リビングエリアじゃないかなと思います。こういったね、本もありますし、はい。ナショナルジオグラフィーのね、本があったり。で、ブルーレイレコーダーがあったりとかね、します。で、テレビ。そして、ボーズのね、こういったワイヤレススピーカーなどもございます。はい。うん、感じです。 で、ソファーがね、こんなようにございまして、まあ結構ね、どしっと、しっかりとしたソファーがございます。はい。まあ、奥にもね、こんな感じで、オブジェがね、ございます。はい。で、こちらがですね、はい。こちら、湯飲み茶碗だったりとか、急、え、須、ー、などがね、ございますで。で、こちらにね、ケーブル類、ランケーブルとかね、ございます。 この辺は特に何も入ってないかな。空ですね。このこ辺は空だと思います。はい。空です。中ありますけどね。空です。はい。まあ、こんな感じの、えー、リビングですね。まあ、リビングとね、ベッドルーム分かれてるのは非常にいいんじゃないでしょうかね。で、こちらからは、ビューはね、こんな感じでございます。ヨドバシカメラ。 ビューでしょうかはいこんな感じのねビューとなってますじゃあねちょっと寝室の方にね向かっていきたいなというふうに思いますはいレイくんがね早速寝室のソファーにダイブしておりますけどまあこんな感じですねどういい感じそのソファーレグここでなんか寝れそうだね絶対めそこ塗らないはいでテレビもねこちらの方にございまして ベッドパネルとかもね、こんな感じで、なんかね、良さそうな感じですね。で、こちらの方に、はい、読書灯があったりとか、USBA のねコネクトが1箇所とコンセントが1箇所と電話機、はい、ございます。で、こちらの方にも同じようにね、コントローラーと、あと BOSE のね、ワイヤレススピーカー、USBA のコネクトが2箇所とコンセントが1箇所という感じです。ははい足元は これもねランドリーの袋などがございます。はいまあ、こんな感じの、ねえー、寝室でございます。まあ、お風呂とかもね、はい、こんな感じで。はい、今日はねこんな感じのお部屋に、えー、一泊させていただこうというふうに思います。いかかがでしょうか、はい、それではね w i f i 接続しましたので速度上測っていきたいと思います。行ってみましょう はい、速度出ました。ダウンロード下りが 56.47Mbps、アップロード上りが 73.56Mbps となってまして、まあ普通にね、これだと、あの、ライブとかでもね、サクサクいけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただね、こちらのテーブルの方にはですね、あの、有線の欄もありますんで、今回は、 有線の欄を利用してですね、ライブをお届けしていきたいなというふうに思います。はい。はい。ということでですね、こちら、本日はインターコンチネンタルホテル大阪さんの方にね、お邪魔させていただいております。はい。プレミアムシティビューというお部屋をですね、まあ大体税差込みでですね、4万円前半、4万2千円ぐらいで予約を取っておりまして、まあ今回はですね、59平米のジュニアスイートのね、ワンリビングというお部屋にね、アサインいただきまして、まあアップグレードね、いただきました。ありがとうございます。で、今回はですね、まあラウンジアクセスがね、 もう年間ラウンジアクセスを有してますのでチェックインの時からラウンジを、ね、利用させていただきましてで初めて、ね、ラウンジを、ね、利用させていただきましてラウンジからね あのもうアクセスさせていただいてチェックインさせていただいたんですけれども、まあ、アフタヌーンティーとか、ね、いただいて、ね、非常にお、ね、いしかったです、はい、で今回はです、ねまあ、朝食も、ね、ラウンジであったりとか20階のピエールの方でレストランの方でで、ね、いただくことができるという感じなんですけれども、えー、カクテルタイムイブニングカクテルにつきましてはです、ね、17時以降は12歳以下のお子様につきましては、ね、利用ができないといった形になります13歳以上じゃないと、ね、利用ができないという感じになっています、まあただね その代わりなんですけどもレストランの方 で, です、ね、その代替を、ね、していただけるということでございますので今日はは、ね、18時に予約を取っております。なので そちらの方がね、まあ、気兼ねなく利用できるっていいのかなっていう感じはするので、どんな感じなのかっていうのはね、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思います。え、で、プールの方にもですね、16歳未満のね、お客様であっても、保護者同伴であれば、7時から22時まで利用していただくことができます。ただしですね、お子様につきまして、16歳未満のお子様につきましては、 えっ、ー、と、大浴場だったりとか、サウナにつきましては、えー、17時までという形になります。プールはね、22時とかでも OK です。はい。ジムはね、24時間使えると、えー、いった形になります。はい。で、インドゥームマッサージとかはね、一応ね、19時から朝の4時までやってるとかね。まあ、そんなことで案内いただいたりしております。で、今回はね、あの、IHG のアンバサダーということもありますので、まあ、2000円分のホテルクレジットだったりとか、翌日のね、16時レートチェックアウトなどいただいております。はい。 でなんやかんやね今もう16時ちょっと前でございますのでこれから準備をしてですね、まあ、カクテルタイムの前にですね、まあ、レイクをね連れてプールの方にねこれから向かっていきたいなというふうに思いますまあプール私もね使ったことないので非常に楽しみですレイクプール行かない行くよしじゃあということでプール向かっていきたいと思いますこんな感じでねジャグジーもございます結構ねあったかくていい感じですねでジャグジーの方はねこちらにスタートとねストップのボタンがありますので したけでのスタートをねおいいだく形でございますとりあえずねあったかいいい感じですはいということで、まあ、こんな感じでですね堪能、えー、しくていっておりますので、えー、もうちょっとしたらね5時まではね、あのー、お風呂はお子様ずでも大丈夫ですけど5時以降になるとお風呂はね、えー、16歳未満利用意できないプールはね大丈夫ですはいということで ちょっと楽しんでお部屋戻っていきたいと思います。はいということでね、レイ君とプルのほうに、ね、入っていきたいと思いますので、またお部屋戻ってね、ゆ、えー、っくりお話しできればと思います。いできますよしレイ君レッツゴー 今ですねプールから戻ってお風呂入ってですねこれからイブリングカクテルのね代替ということでレストランの方にね向かっていきたいなというふうに思います。 はい。ということでですね、20階のレストランの方にやってきました。お料理はですね、なんかね、いろいろお持ちいただけるということで、で、アルコール類に関しては、シャンパンとかもね、ウイスキーとかも、20時まではですね、もう好きなだけね、飲んでいただけるということで、最高じゃないかなと思います。お子様対応ですね。はい。なので、まあ、どんな料理がね、来るのか楽しみに待ちたいと思います。ということでね、いただいていきたいと思います。シャンパン。 はいこちらがですねレイくんのお子様メニューですねサラダとかですねフルーツとかありますレイ君おいしそうこれやったねはいそして、ね、こちらがね3種類のパンということでねお持ちいただきましたおいしそうですねはいクリームだったりバルサミコ酢がございますレイんおいしいはいそしてねこちらが冷製の アラカルトみたいな感じでしょうかねはい美味しそうですはいということでねいただいていきたいと思います美味しそういただきますうん美味しい冷戦のねアラカルトみたいな感じですねこの後ね温かいものも作るみたいですねこれはパテですうんうまい牡みたいになってねめっちゃ可愛い なんか中にはラ、ね、タトゥイみたいなのが入ってる感じですねうんうん、まい2杯目はですねウイスキーのハーバー12年もののそだわりですはいそしてね温かい食べ物ですねこちらがねキッシュそしてねローストチキンとこちらがコロッケですねクリームコロッケそしてチョコレートでございます美味しそうですね じゃあねそれじゃあ温かい料理いただいていきたいと思います野菜はいフィッシュいただきます甘いそしてねパンですうん。うま。追加でですねこちらのねサーロインステーキサンドイッチをオーダーさせていただきましためちゃめちゃ美味しそうです はい、ということでね、いただいていきたいと思いますトマトがめっちゃはみ出ちゃいましたアチアチアチアいただきますアチアチアチアうん、うま香ばしいアチアチアめっちゃま最高ですソーダ割りも美味しいです、スイスキーアチアチアはい、まあ、このままね、ゆっくりさせていただいてお部屋の方に戻っていきたいと思います はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。まあ、正直ですね、あちらのね、あのサーロインステーキサンドイッチは食べなくてもね、結構お腹いっぱいだったんですけどね、まあ、せっかく夜のね、レストラン行ったっていうこともありましたし、まあ、ホテルクレジットもありましたんでね、あのサーロインステーキサンドイッチいただきました。もう、お腹いっぱいです。はい ということで、まあちょっとね、休ませていただいてですね、まあ、今日もね、また22時半からライブをお届けさせていただく予定でございまして、そちらの様子につきましては、上のね、リンク概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらの方もね、見ていただけると嬉しいです。ということで、今日はね、ゆっくりさせていただいて、また明日の朝ですね、お会いできればと思います。朝食でお会いしましょう。おやすみなさい。 はいおはようございま す, すぐっすりね眠ることができましたこれからですねもうね今ね9時40分っていうところで朝食はねもう10時半で、えー、終了してしまいますので朝食ね向かっていきたいと思います はいこんな感じでですねご飯持ってきました時間もね限られているのでサクッとね食べていきたいと思います、うん、はいということでねいただいていきたいと思います、うん、まずはチキン、うん、うまっ照り焼きチキンめっちゃうまい、うん パンとかもね、美味しそうでしたので後ほどねちょっとパンも食べてみたいなと思いますあごめんなさいそしてね卵料理がねやってきましたこちらはね何だろうポーチテックだったかなちょっと忘れちゃいましたねそれと、えー、こちらのオムレツねミックスオムレツをオーダーさせていただきましたしいはいこのようにねパンもねめちゃめちゃ美味しそうなんですよねはい、じゃあねパンもめちゃめちゃ美味しそうなのでいただいていきたいと思います うんめっちゃうまい、はい、そして ね, こ, ね,、うん、してねこちらがオニオンとニンニクのスープですねいただきますあオニオンスープ 美味しいめっちゃ美味しいこれうんじゃあねちょっと食べ進めてお部屋に戻って、まあ、レコンでもう一回ねプールに行ってですねお風呂に入ってお部屋にパッと戻っていきたいなと思いますはいごちそうさまでした食事ね 終えてですね、今、レイ君とプールに行って、まあ、お風呂入ってね、今、お部屋の方に戻ってきました。もう朝から充実で、もう何百やね、12時半なんですけれども、えー、もう本当にね、快適に過ごすことができました。まあ、今回ね、2回目っていうこともありますけれども、まあ、やっぱりね、施設的な問題は特になくてですね、やっぱり非常にね、えー、快適だったなというふうに思いますし、まあ、今回ね、 えー、早めに予約を取ったことで、比較的リーズナブルな価格でね、あの、宿泊できてるっていうこともありますんで、結構ね、コスパはね、良、えー、かったかなというふうに思います。まあ、ちょっとね、ただ残念なことに、まあ、細かいことなんですけどね、えー、なんかトイレがタバコ臭かったりとか、まあ、ちょっとね、そんな感じで気持ち、あやがね、ちょっとついちゃってるなっていうのはありましたけど、あの、ホテルとしては、 あの、施設も、あの、新しいですし、あの、いろんなのものがね、やっぱ揃ってるんで、ホテルの中で結構完結する、えー、っていう感じはありますんで、非常にね、良かったなというふうに思います。まあ、この周辺でですね、あの、梅北地区の再開発もね、今進んでおりますし、ウォールド・オフ・アストリアだったりとか、まあ、HGK で言えばですね、僕大阪セントラルとかね、開業予定とかもありますんで、ますますね、あの、競合がね、あの競争が激しくなるね、エリアなんじゃないかなというふうに思いますけれども、えー、非常に良かったですね。はい。 派の方とねコンラッド大阪さんの方が好きっていう方とねちょうど何だろういい感じに分かれるんじゃないかなと思いますね個人的にはお料理はね両方美味しいですね、えー、ラウンジとかも双方あのコンラッド大阪さんとかも結構いいのでぜひねまだあの試してない方は両方ともね試してみていただいてお好みの方ね選んでいただければと思いますけど、まあ、大阪それ以外にもね W ホテルさんとかセントレジンさんとかリッツカールトンさんとかもありますからね結構競合が引き締め 引 き, 引, き引き締め合ってる引き締めてる、ね、エリアでありますんであので、なかなか悩ましい、いろんなのを試したいところだと思いますけれども、まあ、私個人的には、ねまあ、IHG が好きで、ね、16時レートチェックアウトなどもありますので、非常に良、ね、かったなと思います。まあ、今日もこの後、ね、ちょっとまたゆっくりさせていただいて、まあ、16時ギリギリぐらいにです、ね、チェックアウトしていこうかなというふうに思います。2回目の。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 航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないより、ぜひチャンネル登録とこちらのね、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。